あ, あ抜けるとょうけましたーゲ今日はこのザリ吉くんで山に来てます。 なんで僕が山に来てるのかというとうまあ僕のねザリキチくん今サイレンサー入ってるんですけど、えー、ザリキチくんサイレンサー入っててもで、えーえー、ザリキチくんサイレンサーでもめちゃめちゃ吸い込むんですけどサイレンサーを取った状態でどのくらい吸い込むのかをやってみたいと思います サイレンサー抜くと爆音ににになっちゃうんでそのたために山に来ましただから俺は山に来ただから俺は山に来たで走ろう、はいはい、というわけで今からですねサイレンサー抜いていきたいと思いますはい、マフラーはラッキーウンバーカンですあそうそうそうこのザリチ君のですね紹介動画下の方に貼ってますのでまだ見てない方はよかったらご覧になられてくださいはい、ではじゃあサイレンサー抜いていきたいと思いますこのネジをね取るだけでスポーンっていくんですよスポーンって 取れんかもしれない。めっちゃ硬い取れんかもしれない。めっちゃ硬い。い硬いいこのネジをね。取るだけでスポーンって行くんですよ。スポーンっててのやつ持ってくるよかったわ。めっちゃ ませんでしたまた次回ペンチはマジで持ってくるべし以上ヤマケンでしたはい前回ですねハイレンサー外そうと思ったんですけどペンチなくて外れなかったんですよというわけで山に戻ってきました今日はね絶対外す絶対外すからハイレンサー こちら、ね、今回ちゃんとこのペンチ持ってきたんで外すマジでこれ抜けると思うんだよ あ, あ抜けると思うお抜けましたーこれです僕が入れてるサイレンサーはねこんな感じの、はい、サイレンサーでしたこれ40パイのサイレンサーなんです40パイのショートショートのサイレンサーですというわけでいよいよね直感の音を聞いてみたいと思いますいきまーす